<笑>うのすごいねあでもうなハハハハ。 いいよね、最近のフもあるフ遊びやったらできるからな返すのもな。 返すって投げるわけじゃなの時あるほ、ねえー、ここど。 うん、最後の最後です、ね、ご覧の通り保存しました<笑>残念な感じあざらつおる黒あがりの坊主頭お何何<笑>何、なんやなんも出すなんも出すこっち行っても大丈夫なのかな、うん、<笑><笑>あっちから回ろうかいいか、はいい待<音声>って 私も結構いたりするあー私のはいなれないと思います。 なかなどこ行こ行行う頑張るなあっちのサンタロース見に行く<笑><笑>もうあんまり俺がほら後ろ押してもあんまり見いせいだと思うんけど <音声>れはあえことやなななんんははいとやこれ何ハハハんハ だよ。そう。これじゃどう思ってみやう。<笑>でも最初本当に体操の時はちょっと匂ってたね。あそう大人になったな。ハイポーズ的にあ。えあやすい、ね、まあ体位ができるなら無理ならいいよ。せーの、バッタオ。あ、あんたがじゃないな。あんたがじゃないな。 あかんわなが<笑>全然目立てへんからおるかおれへんとか大藤<笑><笑>たちの北緑に負けてるって<笑>はい、どうこう困ったなここがいいかもああなるほどねうんほらみ、みんな茶色やからさ<笑>、はい、はい、みんなかーい、わかーいえ、違った、違いわ、テーブ めっちゃ入ってるあんたがまだ入ってるまだ入ってるカシャアイアザラシのとこ行こうやほら大人たちばっかりやな怒られるかな 文句は言われる<笑><笑>言わわれれやった がっっった、いいよ。帰ろ<笑><笑>俺に言って、すいません。<笑>す<笑>